それでは月を輝け天を仰げ我らの旅路が今始まる十六代目響き通い 列車さあ昨年 J コムカップを見事